今月のフレッシュマンは阿蘇市西湯の浦にありますえ熊本県の装置畜産研究所にお勤めの男性をご紹介しますよろしくお願いしますお願いします、はいえー、ではまずお名前と年齢を教えてください名前は本島武と言いますで年齢は今23で今年24になりますはい、えー。本島さんは、えー、阿蘇市以外の出身ですが今は阿蘇に はい、今阿蘇に住んでいます。はい。あのこのお仕事に疲れてもうどれぐらいが経ちますか。今年で2年目になります。はい。普段はどんなお仕事をされてるんですか。はい。えっと自分が肉用牛の担当をしてますので、はい、肉用牛の世話等をさせていただいてます。はい。あのお仕事はどうですか。<笑> あ, <の><笑>まあ、そうですね。<笑>まあきつい部分もありますけど、とてもやりがいのある仕事だと思います。はい。 どんな時にこうやりがいを感じますか。楽しいこととか。そうですね。えー、っと肉用牛の担当をしてますので、まあ、出荷が終わった後の、まあ、格付けが来る時がとても楽しみです。はい。じゃあ今までこう嬉しかったことも何度も。そうですね。嬉しかったこともありますし、なんでダメだったんだろうってい<笑>う<笑>部分もあります。はい。あの元々動物がお好きとか、まあこの仕事につくきっかけは何だったんですか。 そうですね大学が農学部のようなところにいたんですけどもともと動物が好きで、まあ、食べるのが好きっていう部分があったので、はい、畜産に進ませていただきました、はい、じゃあこうおいしいお肉作りをはいこれからも頑張っていければ<笑>、はいいいかなと思いますあの阿蘇市に来られてもう2年目ということですが、はい、阿蘇市どうですかそうですね冬寒いですけど。<笑><笑> まあ、夏とても綺麗な景色があるので自分は満足してます、ね、あのここからもねあんなに語学が綺麗に見えてやっぱりこういう環境で仕事するっていうのはそうですね仕事で大変なことがあっても、まあ、景色とても綺麗なので、まあ、うまくストレス発散もしながらできるかなと思います。<笑>はい、じゃあちょっと個人的なこともお伺いしますが23。 ね今度二十四になりますが結婚願望とかはそうですねできれば三十歳までにぐらいはいできればいいかなと思ってますけどどんな女性がタイプですか、まあ、面白い人がいいかなと思ってますはいじゃあもしそんなタイプの女性の人とあそしでデートするならどこに行きますかえっと自分は綺麗な景色見るのが好きなので、まあ、大カンボンに一緒に行ければ いじゃあ最後にですねお勤めの草、えー、地畜産研究所の PR をお願いできますか草、はいはい、地畜産研究所では阿蘇の草原をうまく活用した試験研究をやっていますで今後も阿蘇、まあの草原の保全に向けた試験研究を進めていければいいかなと考えていますはい 今月のフレッシュマンは、えー、熊本県の総地畜産研究所にお勤めの本島さんをご紹介しましたじゃあ最後は最高のロケーションの中でフレッシュマンはいじゃあフレッシュマンって言ってください言、はいきますよじゃあせーのフレッシュマ ン, ュマンさよなら